やっほー日本に帰ってきました日本に帰っ て, 帰ってきたのは実は結構経ったんですけど、あのー、コミケとか、えっと他 の, のイベントに忙しくてちょっと動画が撮れなかったんですけどやっとちょっと今9月が初めてちょっと落ち着いてからまずは紙。 <笑>髪ヘアチェンジをしたいと思いますいつもお世話になってるの美容師さんにみんな行ってきますアメリカに帰ってきてた、ね、のでこんな感じなんですけどちょっと今汚れがちょっとあるんですけど結構最近歯科がやばすぎてでもめっちゃ可愛いのようなんですけど最近がブリーチがねあのエネルギーになっちゃってで結構もうここだけリタッチするのが辛いので。 ちょっと広かにしようかな肌子みたい<笑>肌子っぽい終わりましたこんな感じめっちゃサラサラになってきたスーダンが言ってる美容師はすぐこういうオーシャルなカフェがあるなんですけどこれめちゃめちゃヘルシー ア メ, リカにアメリカに行って、8キロぐらい増えた、<笑>行っていいのかわからないなんですけど、めちゃめちゃめちゃ増えたんです、あのまあ、おっぱいも大きいということで、あの嬉しかったことなんですけど、ちょっと最近、日本に戻ってきて、できれば日本食と野菜いっぱい食べるように頑張りたいなと思って、だからこのカフェにぴったりだと思います。イエーイ<笑> 久しぶりだなめちゃめちゃめちゃめちゃ久しぶりです。 子に言える<笑>もう貞子やんこの髪の毛でしかししかしはね私はね実際僕に強くてまだ治ってないんですよ12時10ええ12時半だよいやちょっともう1ヶ月ぐらいかかったのにやっぱりその朝に予定がいらないともうこんな。 もう十二時間とかもう寝れるよ。おややちゃん。とりあえずコーヒー。やはりあのアメリカのコーヒーはすっごくがかったですどうしたの？な<笑>もうおはよう。ああ で, <笑>でっか。でっか。で今からインタビューでーす。 こんな感じ。レモートで便利ですよねやっぱりそ<笑>んなイエーイアイカはねもうちょっとオタクっぽくねもっとしたいなんですけどスペースが足りない<笑>スペースは足りなさすぎるんだうわぁ起きたばっかりなんですけど頑張ります今日も不快もあるしわぁ日本に帰ってきたってな感じはしててすごい嬉しいですイエーイ お 始, まだ始まるんだ始まるんだ日本といえば秋葉原このお店はねあの初めて日本に来た時に10年前ぐらいにまだ日本語全く知らなかったので、まあ、普通のコスプレお店じゃないかなって思って入ったんですけどでその時は確かにもうまだ18歳ぐらいだったんですね そのあと分かってた。あ、コスプレのお水じゃないんだって分かってきたんです。い や, ーいやー、秋葉原超寂しく簡単。最近めっちゃそん、遊びに来てるんですけど。やはり、もうジャパンといえば、もう秋葉原なんですよ。見て、この可愛さ。いやー、めっちゃ可愛くないでしょうか。え、めっちゃ好き。めっちゃ好き。<笑>わあ、来た。 来た、俺のパラダイズが来たんですよ。あ, あ、いい、めっちゃいい。値段も安いです。値段も安いです。あ、これめっちゃ大好きだった。え、これめっちゃ大好きだったんですよ。あのー、バースターエンジェル、あの絶対日本語で全然読めない感じなんとか天使なんですけど、いやーちょっとこれ大好きだった。リュウディの全部持ってて、お父さん買ってくれたんですよ。まあさすがにお父さんらしくて。 ちょっとエロかったです。まあエロいではないけどちょっとセクシーだったんですよね。えー、アメリカになんかケイボックスとかこういうなんかフィギュアの店が多くてすごいびっくりしたんだけど、まあやはりはね値段だよ。値段値段本当に値段おマジで可愛いする、ね。やべ美味しい。うちのカがガラよ。秋葉原です。いやー多分皆さんは。 感覚聞きたたいいと思いますすがアメリカの方楽しかったですめちゃめちゃ楽しかったんですけどやっぱりアメリカはねヨーロッパとまた違う感じもするし日本に慣れてしまったら日本から離れない人いるんですよ10年間ぐらいもうここに住んでても帰りたいどこまで好きでもやっぱり帰りたい方もいると思うんですけどやはりうちは違うかなって思った。う 日本が好き、日本にいたいって思いながら、こういう景色<笑>いいねーえ、今日日曜日だから、普通に道に歩ける、最高、最高、いいっすね。 いやちょっと待ってこの場所覚えてる人すいませんこの場所覚えてる人い る, いるでしょうこの場所大そうここを初めてアイドルの CD が撮ってた場所なんですよねいやー 懐かしい感じ、来てきたんです。<笑><わー><笑>やっぱり、ゴープロいいやな。<笑><笑><笑>よし。めっちゃいい。でだあの、やっと三年ぶり。三、え、三年、三年ぶりに。観光客をやっと見れたんです。 感覚客と思われてるんですよ、今は、超やだね、<笑>超やだね。私、全然観客を飽きてはっし、韓国語、秋葉に住んでるしって、でも、すごいなんか久しぶり、あ昔の秋葉原、だんだんに戻ってるんだ、超嬉しくて、ま、た多分ね、外国人が嫌だ、方がいるかもしれないなんですけど、やっぱり、私がいいです。だんだんにお金がもう持ってくるし。 昔の秋葉原みたいにになりますようにで、ね、日本に頑張ってほしいなって思います素晴らしいだんだんにあの 開, けて依頼あの開けてもらってっていうかな、まあ、だんだんに 観, 境 観, 観光客が足れるようになんか日本人の皆さんも本当に感謝だと思うし。 ね、ありがたいことなんですよ、やっぱり私みたいに10年前とかはね、日本、必ず行きたいって思って、めちゃめちゃお金貯めて、5年間ぐらいにパン屋に働いてて来たんですよ、まあ、今は多分ほん、本当、普通の環境核、<笑>言えない<笑>、トーリズムが多いなんですけど、結構、めっちゃ高いんですよ、今は。あのこのハロウィン、私はアルッカコミックスに行くと思うんですけど、あのーでまあ、すぐ帰ってくるんですけど。 そうですよね、めちゃめちゃ大変ですよ、今、ヨーロッパに行くのは、超高い、アメリカよりも高いので、<笑>お体<席>験、お金が、うわー、かわいい、見て、あの、ちっちゃい、あの、あのかわいい、あー持ち帰りたい、外国にも大人気だったスパイパネルもカレーまでも作ってる、すごい。<笑>うん、かわ い, い。 こ れ, れ欲しい、これ誰がください、誰がオフ会に持ってきてください、めっちゃ欲しい。